買ってきました。これを使って鉢を作ってください。鉢を作るんですか。鉢を作って、その上に焼竹梅の盆栽を作る。っていうのを、1月1日に流すような動画なので、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしく、ね、お願いします。ということなので、これを使って、まず鉢を作って、その上に焼竹梅。焼竹梅ですよね。焼竹梅で一番考えなきゃいけないことは、強制させなきゃいけないということ。 共 存, 共存させないといけないっていうそれにはやっぱり土の量がやっぱ必要なんですよね、はい、しっかり元を作ってあげないといけないと思うんですこれだと見えました見えましたこういうふうな形にしようかなと思って、うん、これは理由があるんですけど寄せ植えになるわけじゃないですかってなると強い弱いが出ちゃうんですよで寄せ植えのそれがやっぱりデメリットというか木のことを考えてあげると本来は盆栽っていうのは ここの理由 い, いですののにく竹なるかなつはよくてこここを固定させなきゃそうですね。 だいぶ固まってはいるんですけどそれをよりちょっと強固にしようということでいつも使ってる。 やっぱ基の接着剤を使ってつけていこうかなと思います。海外の人ってこれが普通なのかと思っちゃうんじゃないの、ね？セリーパーの。なんと見えないごま油みたいな匂いします、ねうん。今日おが仕事だね。明日。明日か。分かってこれ。ああ全然出てこないこすごいね。 あそうだその出てきてるやつ、えー、とこからそんなくはあーさ冷たいからかうん 絶対正月の動画じゃない正月のスリッパの後ろに<笑><笑> 30分ぐらい放置するんでその間にこっちに梅のあれを作っちゃおうかなと一応松竹場合は飾りが終わったら鉢に戻すっていうのが基本的なシーンでなので独立させる結局外す理由としては竹が勝っちゃうんですよ勢力として大体いい松と梅が枯れて最後にまあ松が残るかまだ梅が先に枯れてるとこで松が貧弱になってこれどうしたらいいですかって持って。 来てもらうことが多いんで、こうなっちゃうともうダメなんで、はい、針金を通す穴をかけていきますこの辺に入れようかなと思ってるんで、はい、松を植えたいと思ってるんで。はい 60混ぜたたら一回予防剤 で, んですけど、はい、グレーになっっすねったのはだから 週, 間1週間前か週間前ぐらいこんな感じです白よりはは落ち着いててて、うん、僕の構想としては、うん、こういうい感じにししたいいいんでですすよ、ね、てもねここに松を植えて、はい、半剣とか剣街っぽいやつに風にして力、うん、の風が。はい いてて、るように作って逆に梅をこういうふうに植えて逆の流れにして対にしたいかなと。 入れすぎました。入れすぎて。あでもいい感じ。ち、は、ょ、い、うど。細かいやつを足して。はい。僕はいつもこうやって二重にするんですよ。二重手を。そしたら横にこれが汚れない。 こういうふうにつけていきたいと思っているのでの中心になるのを考えると こ, れこっちでいいか両方からやるかでこの下にちょっと一応培養を加味して。 止めるうん、ちょっとやっぱり隙間にこうやって入れてあげて、うんまあ、こういうので人間のエゴだとか言う人が。 いますからね、なるだけ植物のためを思ってしっかりやってあげてかっこいいのは土がない方がかっこいいんですよでも培養とか考えるとやっぱりなるだけ根っこをはらしてあげるっていうのを考えると少し多く土を持ってあげた方が育ちやすいんで木なんで。 台座が。その時点で新陳代謝は大丈夫だと思うんですよね硬、うん、くないし吸収性とか撥水性もいいので、うん、ちょっと裏っ側にこういうのはあんま見えないように土を足してあげれば土の溶石は増やせるんで。うん 前はなるだけ薄くはしてあげた方がかっこいいんで上に裏側を土を増やせばあんまり見えないじゃないですかほ、うんまにさあ続いてレクスに乾かしておいたやつ、うん、らがもうカチカチになったんでいいそうですねちょっと飛び出てる、うん、まず植えやすい こっちからやっていきま す,、ね黒すね。黒松ですね。この辺でこういう風にしてあげると断崖の綺が出るんじゃないかなと。なるほど。ちょっと手入れします。整えればだいぶ綺麗に見えると思うので。はい、目, の目の数減らして。目の数減らしてスキーさせて。 結局正月飾りなんで、はい、飾るのがメインなんで綺麗にちょっとしてあげて。最終着地点は飾りだから。この待つ汎用性高いですよね。うん、この間の根の松とかまのね。そうそう、なんでかって言うと、やっぱここの根は足元の曲もあるし、うん、自然な幹模様があるんで。おいくらなんですか ドジェンで 3,000 円で売ってま す, す特にちょっとこれは大きいやつ選んだんですよバランス的にもうちょっとちっちゃいといやもうちょっと コ, コンパクト畳んであ る, である冬なんでちょっと気使いながらここは一切切らずに入るんでさっきあけさあんなに通してるんですね固定用の入るか 室内を記録していきますね。切れるのカタ切れましょう。深っかった意外と。あな、うんか、うん。これもなんでやるかっていうと培養管理を考えてなれだけ土を入れてあげる。うんうん、だいぶ確保できました。 で 針金で固定できる安心感ですね。そうですね。僕は寄せ植えいかに土を入れられる か, かなと思うんだ。寄せ植えの石付きは。木付き。<笑> 面白いね子供相手してて。ね。ね。ね。ね。ね。面白いいいいいいスケール感感感ここここここれもででで。で。ですす、ね、やここ、うん、やっっっっっぱちちちょょょととと針金かかけけたたたな。ななうやってあこれ、ね、でこうう角度こうじじ、うん。じじゃゃんんだ開きあ、い。 お昼ご飯は何でしたかーハンとシ チ, ューチャーハンとシチューすげえ組み合わせえー、っと次松竹梅の竹の部分を越えていきたいんですけど最初の構想だとここに置くっていう、まあ、アクセントでこの辺にあってもいいのかなとなるほどあとは基本的な飾りの方向で松白と雑木の三点飾りある場合は こ, この真ん中に草を置くっていうのが、はいはいまあ、セオリーとしてあるのでこれも表現できるんじゃないかなと。うん こことここメインはこっちになるかと思うんですけど、はい、こっちはちょびっと置いていきたいので網を使って底を敷いていきたいと思います。最初は大まかに 超遠熱くなったんだ、ね、よここういう強いやつなんで他がダメだっ。いやダメだ。ぐるぐるなって生えてるんだ。崩すとでも植えられないかもしれない。うん。壁とかに貼るフラッグみたいなね、電飾みたいだよねこれだけ切っちゃって、はい、これを。 け、okay. これはうんこういう創作系は楽しいですか楽しいですね、うん、ほんまね仕事じゃやることないですもんね、うん これで松竹映え一応植えました、はい、たまたまあった難点を植えるという、はいはいえー、アドリ ブ, アドリブ<笑><笑>演技がいいということです、はい 最終的にくっつけた場所にも、はい、エポキシが入ってる場所にもちょっと入れてあげて。 だかうん。意外とね。こっちょっと離れすぎちゃったうん。いいかも、島みたい。オッケー。ねえ。で、あとは苔を張って。はい、微調整して。終わりました。 こんな音になるようになってた。全然使ってなかったな。袴みたいの取ってくれると。 <笑>ちょっとこぼれた感じで。うん 完成はい。 結構維持でき そ, うなそうですねやっぱり一番気を使ったのはそれぞれを独立させてあげるっていうことを気を使って作ったので、うん、もちろんこれが梅だけで独立しますし、はい、松は松だけ笹は笹だけと何、うん、点は何だ南点だけっていうふうにそれぞれ独立させてあげて根っこが一緒にならないようにしてあげたのでこのままでも大丈夫だと思いますし。なるほどま、た流木木とででなので 保、まあ、水性と吸収性もいいですし撥水性もいいと思うので、はい、これでもだいぶ丈夫になるんじゃないかなと思いますね。はいうところは平野雅彦さんのところに行った時に置いてあった、はいまあ、石付きの心拍のやつがあったんですけど縦みたいなやつが い, いっぱいあったんですよね。はいはい 組み合わせて一つの飾りっていう風にやってるのがあったので、それだからヒントを得て作ってみたんですけど、それぞれでも楽しめますし、飾った時には一気に統一感が出てま、松竹梅の松竹梅らしさも出るし。ただ、培養管理はちゃんとできるっていう。非常にかっこいい。家とかに飾ったらね。そうですね。おしゃれですよね。 おうだ家だったら合うかもしれないですねこれは実際にこの東樹園さんに置いてみせるとい う, う、ねはい、ことですので5、はい、月は4日か ら, 日から営業する予定ではあるので4日以降に来て、はい、これをその時に花が咲いているかどうかは分からないですけど咲、うん、きそうではある感じですよねそうですねぜひこちらも楽しみにと来た際には東樹、えー、園手拭いを<笑>ぜひお求めいただければと いうところですかね。ということで、2022年一発目の動画は松竹梅ということでした、はいはい。今年も1年よろしくお願いします、はい。ということで、はいはい、ありがとうございました。